六目です本格的な梅雨になりました雨が降って、えー、湿気がだいぶ溜まっていますカビに要注意の時期です、えー、で当店ではこのような畳のお手入れカタログというものを、えー、お客さんに配布してますもしくはうち、えー、に来て相談された方にもあの希望者にあげておりますこれですねちゃんとこんなあん詳しくは見せませんけど カビの対策、今の時期ぴったし、あとはですね、虫の対策とか、お掃除の仕方、しっかり書いてあります、えー。これを作ってくれたのは、静岡の芦田さん、畳屋さんです。えー、変わった畳屋さんですけど、とてもいい方で、一生懸命これ作られたんですよ。中身もものすごく充実してます。畳のお手入れ方の 取りにかつ来た方には無償で配布しておりますぜひお近くに寄った際にはこれくださいとご来店くださいイエイ